六十五、三月十八日、月曜日。六十五、三月十八日、月曜日。久しぶりに会った時、豚。久しぶりに会った時、豚。会っていない間、太ったな。 会っていない間、太ったな。本当豚みたいに見える本当豚みたいに見えるははは。<笑>いや、それぐらいではないよ。ははは。いや、それぐらいではないよ。<笑>太った。太った。 本当豚、豚。それくらい。それぐらい